次は私たちの曲は「平和」という曲をやります世界の平和を祈って心を込めて演舞させていただきますそれでは参ります踊り子会場のお客様にレイ Thank、you Bye. 「夏懐かしだなら」<音楽><音楽> 人道見違えどこの空がいつもにつだけケン不ンウワの色模様心すり合うわな二人こっちの子も帰りきたいヤヘイユヘイウィヘイ y o 世願そのくその時強さを